Step 2. Bell state measurements. 1. の測定。まずは、ベル状態は4つありますよね。φ プラス、φ マイナス、ψ プラス、ψ マイナスなんですけれども、それが00プラス 11,00 マイナス 11, 01プラス 10, 01マイナス10ですよね。そうすると、これが、 正規直行規定になるんですけれども、これがオー m ノ l b a ベースと言いますね。で、この4つの状態が、それが何でものステートを作れるんですね。えっと、これを重ね合わせでですると。まあ、これが、今までの使ってた、普通にはコンピュータショナルベース と, と言いますけれども、それが 0,0,0,0,1,0,1,1 なんですけれども、この4つの状態を使ったら、それも何でものステートを書き直せるんでしょう。 で、えっと、一つ重要なことなんですけれども、これが、ファイプラス、ファイプラスの内積が、それが1ですけれども、ファイマイナスとファイプラスの内積は0になります。で、それが連続すると、まあ、と、同様、えっと、一緒になっているところには、それの内積が1になるんですけれども、異なっている状態だったら、それの内積は0ですね。それで直行の定義です。 で、えっと、言ってた通りで、これが何でもの2キューットのステートが、がとこの規定を使ってと書けるんですね。さて、これが、あのコンピュータションのベースとしては、これが22 の, の, の状態なんですけれども、汎用の状態なんでもいいんですが、この ψ が、が α00、π01、イ γ 1 0プラス l ルタ1 1になります。で、これが、 ベルを規定 で, で, で, で書き直すと、こういうふうになりますね。えっと、ファイプラスのアンプリチュードがアルファプラスベータワールルートにファイマイナス の, の状態これ、それ の, の, のとアンプリチュードが、それの振幅がそれがアルファマイナスベータをワールルートにですね。で、書く term についてはそれが続けるでしょう。で、これが、 ベル規定の測定としてのことですけれども、これが基本的に測定は質問にするでしょう。システム に, には質問してそれが答えをいただくこと。で、これの質問は、今の持っている Two-Cubit State がこの四つのベル状態はどっちにあるんでしょうか。そうすると、これが、まあ、えっと、 5 plus の状態だったら、これがもしかして、これが再次第になるかもしれないんですけれども、それが、まあ、例としては。で、これが、どういうふうにこの質問を実装できるのでしょう。このステップには、それが、基本的に量子コンピューティングの性としてはの場合には説明するんですけれども、次のステップにはそれが工学の実装としては説明します。さて、 まずは、えっと、1キュービットの測定を見てみましょう。で、これが、あの、パウリー Z ベースで、で、で、測定したいんですけれども、それが Z の規定として。で、えっと、図としてはこういうふうに書きますよね。Psi が、こういうふうになって、インプットとしては、この、えっと、記号が、が、このシンブルが、が、えっと、メジューメントの記号なんですけれども、 でそ、そっちには書いてあるのは Z という、その Z は、えっと、Z の, の規定 で, で測定すること。そして、例えばは、Psi は、まあ、普通には一つのキュービットを説明しているときは、それが α0 プラス β1 と言いますよね。で、えっと、測定すると、それは、 例えば、プラス1の結果が出てきたら、それが、まあ、メジャーメントの場合にはよく、プラス1とマイナス1と言いますけれども、それも、コンピューテーションの場合には考えると、まあ、このプラス1は、えっと、0になって、マイナス1は1になるんですね。それが、まあ、あの、数学的なのをちょっと変換するだけなんですか。で、と、プラス1の結果が出てくる確率は、これ、b ロボリティがその、プロボンなんですけれども、それが、 サイトゼ0の内積の絶対値の事情。ですけれども、えっと、今回は、えっと、全ての代数はやらないんですけれども、それがアルファの事情になります。アルファ絶対値 の, の, の事情になります。そして、えっと、マイナス1の場合が出てくる可能性もあるんですけれども、そのマイナス1は、えっと、こういうプロ i ビリティになりますね。確率としては。それが、 ψ と1の内積の絶対値の事情。で、えっと、覚えてると思うんですけれども、α プラスベータ、α0 プラスベータ1になっているので、これがベータの絶対値 の, の事情になります。そうすると、あのそれが Z の規定で測定する場合んですけれども、 X の z が規定で測定している場合には、まあ、基本としては、シンブルとしては、回路の図で書くときは、こういうふうに書けるんですけれども、その Z のところには、今回は X を書いてあるんですね。あの、何も書いてないよ、ね、そっちには書いてない場合なら、基本的にそれは Z の規定、コンピュータションルベースで測定するんですけれども、我々はできるだけには X と Z を書きますね。そうすると、 たあのこの重ね合わせの状態 で, でちょっと見て、これもあの前に教えたんですけれども、0がプラスとマイナスの重ね合わせなんですよね。とプラス、プラス、マイナス。で、1の状態はそれがプラス、マイナス、マイナスの状態なので、まぁ、あ、X の規定で測定 し, てしたい場合にはそれはもうどうなるんでしょう。で、これがちょっと書き直して、 ψ equal α plus β, water root 2 plus, plus α minus β, water root 2マイナスです。そうすると、メジーメントの結果 に, にする と, と、プラス1の出てくる確率が、それも、それは、ψ とプラスの内積の絶対値の事情。それが、えっと、 アルファプラスベータ絶対値事情の半分ですね。そうすると、えっと、1の場合にはそれが、えっと、probability のマイナス1の結果が出てくるのは、同様にそれが、あと、ファイ、サイとマイナス の, の 内, 内積の絶対値のえっと、事情になって、それも、アルファマイナスベータ絶対値の事情、それの半分です。 そして、それが、えっと、物理的にはそれが両方の測定は、まあ、ほとんどのシステムとしてはそれが難しいんですけれども、例えば、多くのシステムとしては、Z の, の規定でしか測定はできない。で、どうすればいいでしょうまあ、えっと、ちょっとこの回路を見てみましょう。これが には、これ、アダムバードの演算をかけて、そして Z をかけ、Z の, の規定で測定します。で、例えばこれが、えっと、まあ、いつもの使っている状態としては、で、これが、Psi' が, が HPsi にすると、前、あの、このアダムバードの演算 に, にすると、これが0がプラスになって、えっと、1 が, がマイナスになるでしょう。 で、h s i q u a l α plus plus β minus ですね。そうすると、それが α plus β water root 2の0 plus α minus β water root 2の1になります。で、えっと、測定すると、どんな、どんな結果になるでしょうこれが、プラス1の結果が出てくる場合には、それが、と、ψ dash と0の内積なんですかこれが ψ dash ですね。えっと、この行には。 で、それの絶対値の事情で、これが、あの、先 の, の、のスライドにと、計算したとおりで、それが一緒になりますね。そうする と, と、プラス、それが、プラス1の結果が出てくる確率なんですが、マイナス1のが出てくる確率も、それが一緒です。で、今回は、サイダシュと1の内積になります。で、そうすると、この表現になるんでしょう。さて、それが、えっと、 一つの例なんですけれども、パウリ X 規定で測定する場合には、それが二つの手法になるんですね。と、まあ、まずは一つは、直接で、で、で、こういうふうには書いて、まあ、自分の持っている装置はこれができるなら、これ一番簡単かもしれないんですけれども、それがもうでき、できる、その機能がないハードウェアで と, としては、それが、えっと、こういうふうにはしなければならないんですね。 Z の, の測定する前に、ハダマージンのゲートをかけて、それが X の規定による、ね、X のベース で, でメジャーメントになるんでしょう。で、これが一緒になるんですけれども、なぜでしょう。さて、それが、えっと、その、先の説明した通り の, の確率なんですけれども、これが、Probability Plus 1が、それが、Psi と Plus の内積で、その絶対値の事情なんで、 そうすると、probability のプラス1が、これが、Psi' と0の内積、equal Psi と Adamard0 の, の, の内積なんで、それの事情 に, になって、これが、えっと、H0 が、がこれが、プラス、ね、と一緒になるんでしょう。で、これが、えっと、絶対に、そ れ, それが、えと、 プサイトとこの表現の内積になるんですね。で、数学的としては一緒になっているでしょう。そうすると、これが、あの、マイナス と, と、えっと、えっと、マイナス1 の, の, の測定の結果が出てくるは同様に、えっと、マイナスのところには、えっと、H1 を書き直す と, と、こういうふうになります。ですが、それがアドド、アダマードの演算、ユニテリー演算が、がえっと、 X と Z の規定を交換するんですね。で、えっと、前には Z で持っていた状態、それ が, が、えっと、X の, の規定になって、それが逆の方になるでしょう。で、それが、まあ、よく説明していると、えっと、0がプラスになって、1がマイナスになる。と、逆に、プラスにはアダマーディクエンザンかけると、それ が, が0になって、マイナス の, の状態であるとしてそれがアダマーディク ン, ンかけると、1になるんですね。 さて、ベルの測定に戻りましょうで。これが2つのキュービットを測定したいんですけれども、ベルの状態にはそれが4つがあったんですよね。それの中には、今の持っている 2- キュービットステートはそれがどっちになっているかというのは見てみたいと思います。で、まあ、2つのキュービットにインプットすると、U のユニテーリーエンザをかけて、 2つのキュービットととも測定することなんですが、このユニテリーは何でしょう、まあ、まずは、えっと、この u かけるファとファイプラスイコール00ゼロゼロの状態で、u るファイマイナス1 0 u i プラス0 1 u i マイナスが00ゼロゼロになると、この回路 が, が、えっと、簡単には、あの ベルの状態をどっちにするのかをあの測定できるんでしょう。で、それが回路についてはどうなるんですかね。まあ、えっと、その2つのキューベットにはどっちのベルの状態にある か, かを調べたい な, なら、まずは、えっと、c0 ゲートをかけるんですね。えっと、キュー b ットとキュー b ットの間には。それはどっちでもにしてもいいんですけれども、それやってから コントロールの方には、ハダマーデゲートをかけて、そして、この二つ の, の, のキュービットととも、Z の規定で測定するんです。そうすると、あの、出てくる結果が、まあ、この00の場合には、それが、メジュメント測定のアウトプットとしては、00はと、プラス1、プラス1の結果なんですが、そうすると、それが、ファイプラス に, に, になりましたよ。それが、がファイプラスディスとのとの証明書になるんですね。 001だったら、ψ プラス、10だったら、えっと、ファイマイナスと11だったら、ψ マイナスになるんですね。で、えっと、何でもの規定 で, では測定できるんですが、それがパウリー Z の規定、それが普通のコンピュータショナのベース で, で, で測定するだけで、それプラス シングルキュービットの演算、または時々ニキュービットの演算としては、それが何でもの測定はできるようになります。これは、えっと、量子計算としては、結構使うものなんですけれども、量子通信だけじゃないんですね。で、と前 の, のレッスンのところには、と量子中継機 の, の基礎のことを説明していたところなんですけれども、エンタングルメントスワッピングとしては、それが Bell State Analysis, Bell State Measurement をかけてそれが結果になるんでしょうと言ってたんですが、こういう回路になりますね。メモリーとメモリーの間にする場合。で、問題はこれが、えっと、メモリーを持っているとこれが完璧に実装できるんですけれども、工学としてはそれがやるのはちょっと難しいんですね。で、それが次のステップでやります。